ななななかなか足が細くならないんですスクワット頑張ってるけど垂れたお尻がなかなか変わらないそういった方におすすめのエクササイズを紹介します今回の動画を最後まで見ることでなかなか変わらない下半身みるみる痩せてきます動画を見ながら一緒にやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、フローヒップリフトというエクササイズを紹介していきます。なかなか足が細くならない。垂れ尻が変わらない。そういった方の多くは、反り腰と足のラインが関係しています。太ってる方でも足が細い方いますよね。痩せているのにお尻だけ垂れている。そういった方もいますよね。原因は、反り腰を解消する腹筋と背筋のバランス。お尻の弱っている中殿筋と小殿筋。前ももの筋肉と裏ももの筋肉のバランス。これが関係しています。これを今回、一種目で改善できるんですが、しっかり やりたいよって方のためにですねもう数種目プラスアルファしています動画を見ながら全部やってみてください各たったの30秒ずつ行っていきます寝たままできますのでベッドの上床の上どこでもできますチャレンジしてみてくださいそれでは紹介しますはい通常ヒップリフトというと足を閉じて手を下についてお尻を上げるっていうエクササイズなんですけどもこれ実はあまり効かないんですなぜかというと足の位置で 使う筋肉が変わってくるお腹を持ち上げる感覚と床を踏んでお尻を上げる感覚感覚一つで全く効きが変わってきますそこを今回は足痩せするために大切な筋肉をしっかり使うために足を少し開きますそしてつま先もできるだけ開いてくださいパカッと開きますこの回路足の状態を作ってお尻を上げる足痩せするために大切なのが足のラインと反り腰の改善でしたよねここで膝を 開いて戻すっていうことを繰り返していきます。できるだけ足開いて、つま先開いて、こういう感じで足を閉じる、開くっていうことを繰り返します。そうすることで弱いもも裏、中殿筋、小殿筋、そしてお尻を上げてるんですけども腹筋を少し力を入れてクッと締めます。おへそをこっちに向ける感じです。その状態を作って膝を 動かしてくださいこれ1種目で反り腰の改善と足のラインが矯正されますこれ30秒間一緒に動いてください結構お尻痛くなるのでもし辛くなったら一度降りてもいいですが最後までやってくださいそれではいきますスタートこういう感じで大きく動かしてください特に開く時はしっかり開いて を踏んでくださいあーもうお尻が痛いしっかり、ね、開いたらねお尻の横が痛ければ正解です聞くよーし OK です今度は今のお尻を上げた状態からお尻を下ろしながら状態を起こしてください これでさっきのメニューよりもしっかり腹筋を使うことができます腹筋がついてくれば反り腰が改善されますこれを30秒間揺れます足はさっきと一緒ですいきますスタートこういう感じですお尻を下ろしながら体を起こして息を吐きながら起きます足が離れたらまた近づけてください で す, オッケーです次は今の脚の状態からちょっと難しいんですけども脚を浮かせます開きすぎると脚上がらないんで脚が上げれる幅にセッティングしてつま先開いてこういう感じで上げてくださいそうすることでハムストリングがしっかり鍛えられますちょっと難しいですが頑張ってくださいいきましょう スタートこういうい感感じです歩く感じでですす歩くしっかりねお尻を上げたままもも裏に力が入ってるよって方はねバチッチできてます慣れてくるとね足の幅を開いてくださいあーむずい足開くとむずい よし、オッケー今度は、ふくらはぎを細くする運動をしていきます。よくかかと上げとかする人いると思うんですが、これやっちゃうと、体重がある場合、ふくらはぎが太くなってしまったり、足を起こす角度によっては、外側だけ張る、内側だけ張るってことが起きます。今回は、さっきの蛙足の状態から、お尻を上げて、つま先を上げる、かかとを上げる、っていうことを繰り返していきます。 これはしっかりふくらはぎをうまく使えるっていうことと負荷があまりないのでふくらはぎ痩せには効果的ですいきましょうスタートつま先をしっかり上げてこうですかかともしっかり上げてつま先上げてしっかりねもうふくらはぎがつりそうなぐらい動かしてくださいああきく これ足の指のね力もすごくつくので、浮き指の方とかにもね効果的です。よーし、OK 股関節周りの筋肉をしっかり使うことで足のラインが良くなります。つま先開いてお尻つけた状態から膝を下に開いていきます。しっかりつま先開いて足開いてください。これを最後30秒バタバタします 外側のももと床につくぐらいしっかり開いてください。で、しっかりね、腰を床につけてください。腰床つけるとお尻が締まります。しっかりこうね。で、胸け腰を床につけて。あと少しです。よーし。OK でーす。最後は、 あぐらを組んだ状態で足を抱えて腰を丸めて丸めた状態から前に置きます抱える抱えるっていう感じで転がってくださいこれ最後15秒ずつ各足いきましょう腰を最後しっかり丸めてくださいいきますスタートこういう感じでねしっかり腰を丸めながら動いてください 反対押ですあちょっとです反り腰がね改善できるとこれ簡単にできますもしね 5kg あるの難しいよせ方は何度か練習してくださいよしオッケー お疲れ様でした今回のエクササイズ痩痩せせ下半身痩せヒップアッププアににはとっってても効果的ななメニューになってます動画を見ながら何度もやりながら体の変化があればコメントで教えてください私こんな変わったよそんなのがあればですね Twitter や Instagram からもしよかったら DM もらえれば頑張ったことを皆様に評価もしますのでご協力よろしくお願いします各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってよかったらフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました